それは、体内教育により、みんな幸せになり、日本から世界から争いごとをなくすこと、そして、体内教育を受けていない赤ちゃんに比べ、体内教育を受けて生まれてきた赤ちゃんが、成長に著しい違いがあるということが、近年、体内教育記録により、実証されていることがわかりました。ぜひ、この体内教育記録のビデオを見ていただき、あなたがもし、体内教育、そんなことわかっているよ。 と思っていらっしゃる方でも、詳細にわたってその方法を記させていただいてますので、きっと役に立てていただける。と信じています。それでも、ここは間違っていると思われる部分もあるかもしれません。そういうところは飛ばしていただき、あなたが納得された場所が一つでもあり、実践してみようと思っていただければ幸いです。そして、 大教の基本理念というものを読み取っていただければありがたく存じます。余分子供が4人ともが IQ、知能指数が全国上位 5% に入る天才児として今や世界中の注目を浴びています。初めて全米の人々に脅威を与えたのは娘が5歳のと幼稚園からいきなり高校に進学したという事実でした。多くの人はこの事実を遺伝あるいは偶然として受け止めようとしましたが、 それが、遺伝や偶然の産物ではないことを、この夫婦は、よく知っていました。それに、それは、当時3歳だった次女、三女によって証明されるに違いないと確信していました。6年後、私たちの確信は現実なものになりました。11歳の長女はマスキンガム大学で医科大学予科生、9歳の次女は高校1年、7歳の三女は中学2年、 そして、4歳の四女は自宅で小学校高学年の勉強をしていたのです。それまで、私たち夫婦が主張し続けてきたこと、体内教育が、子供たちの素晴らしい発育を促すということが、この時、ようやく人々に理解され始めたのでした。そして、それが世界中に驚きと感動を与えました。私も、夫も、IQ は120程度です。 そんなごく平凡な夫婦の間に生まれた子供が、皆 i q 1 6 0以上であるという事実は、遺伝の枠を飛び越え、そこに新しい因果関係、つまり、胎児の能力を引き出す、胎内教育の有効性を明らかにしました。私たちは、子供が体内にいる時から、その地域にふさわしい歌や音楽を聴かせるとともに、あ愛えを、やかずの数え方、生活の道具や動植物などについて話しかけ数えてきたのです。 私たちが地球対話と呼んでいるこうした行為によって実際に子供たち全員が生後2週間で単語を話し3ヶ月には会話を喋れるという知能の発達を示しさらに6ヶ月目でおまるの使い方を習い9ヶ月目で歩き始めるという運動能力の発育を求めました私たちの実践によって今までの胎児医学が見直され謎の向こうにあった胎児の驚くべき能力が 次第に解き明かされつつある現状に、私たち一家は大きな期待と喜びを感じています。と同時に、できるだけ多くの人々に、その幸せを実感していただきたく、ここに日本の皆様に向けて、私たちの体験のすべてを披露したいと思います。新しい時代の中で、皆様の子供たちが、より素晴らしい人生を進まれることを願ってやみません。 天才の女児4人を生んだ日本人女性の体内教、胎児の驚くべき能力、そしてその能力を引き出すための体内教育、体児教育に関しては、近年、ここ日本においてもアメリカでも、新しい分野として様々な研究がなされ、画期的な事実が次々と解明されているようです。最近では、0歳児から大人になるために必要な成長発達を決めるための要因は、 すでに胎児の時に作られているとはっきり断言する意思も増えてきました。また、出生前心理学や胎児医学という言葉が、ドンパツに使われるようになったことも、一つの新しい潮流を示唆していると言えるでしょう。ここ数年来のこうした胎児への関心の高まりを、私たちはとても興味深く眺めていますし、それが妊産婦に大きな希望をもたらすであろうことを信じています。なぜなら、 私たち夫婦はすでに十数年も前、まだ胎児医学の発達していない頃に体内教育を実践していたからです。そして私たちの言った体内教育は現在子供たち4人によって見事に立証されたのです。それは特別な知識や機器がなければできないような難しいものでは決してありません。どのような過程においてもなしうる簡単、明快なものなのです。私たちは 大児が母親や父親の声に耳を傾け、その話を聞くことができるということを信じて、いつも話しかけてやり、どんなに愛しているかということを絶えず教えてあげていました。そして、その効果的な方法を、子供たち4人とのコミュニケーションの中で編み出していったのが、この、体内教育法なのです。私がこれから述べることは、すべて私たち夫婦の経験に基づいた一つのドキュメントです。 結婚し、暮らし、そして女児4人を産み育てた一人の日本人女性の体験として、その体内教育の事実をありのままに綴ってみたいと思います。赤ちゃんは生まれる前から学び始めます。もとより私たち夫婦は医学の専門家ではありませんし、体内教育に関する特別なトレーニングを受けたわけでもありません。ごく普通の家庭を持ち、皆さんと同様の日常生活を送ってきました。 ただ、私の夫は、胎児に対して深い関心と興味を持っており、16年前、私が初めての子をお腹に宿した時から、彼自身のある信念に基づいて、体内教育を試し見たのです。最初は半信半疑ながらも、彼の熱意に押され、やがて私も彼のやり方に賛同し、二人で協力し合って、独自の教育を始めたわけです。でちゃんは、生まれる前から学び始めるんだ。 5ヶ月からは、ちゃんと耳も聞こえるし、私たちの言っていることがわかるようになる。君のお腹の中で、赤ちゃんは何もすることがなくて、きっと退屈しているに違いないさ。さあ、大きな優しい声で本を読んであげなさい。動物たちや草花のことを話して、外の世界の素晴らしさを教えてあげなさい。母親である君の気持ちを一番よく理解できるのは今、お腹の中にいる赤ちゃんなんだよ。 だから、君が自分のお腹の子に意識を集中させれば、その子は、君が話していること、教えようとしていることを、きっと、分かってくれるに違いない。君は、決して投げやりになったり、この子を非難したりしてはいけないよ。イライラしたり、不安な感情を抱くのも良くない。いつも優しく、平和で穏やかな気分で、この子が外の世界への扉を開けるまで見守ってやることだ。そうすれば、この子は安心して、 君の話に耳を傾け、多くのことを学び取るだろう。当時は、体内教育という概念すら、まだ一般にはよく知られていませんでしたし、もちろん私たちのやり方は、全く前例のない新しい試しみでしたので、周囲にはかなり批判的な見方もありました。キーな目で眺める人もいれば、まるで認めようとしない人もいましたが、無理もありません。この私自身さえ、 娘がまだお腹の中にいるときは、その成果を実際に測りようがありませんから、どんなに素晴らしいものであるかを信じてはいても、それを他人に話すことすらはばかれたのですから。しかし、私たちの信じたものは、長女をはじめとする四つの生命の誕生とともに、はっきりとした事実となって立証されたのです。これは私たち夫婦にとってもまた多分、これからの胎児医学や出生心理学にとって、 まさに新しい発見に違いありません。つまり、大事の秘められた能力を、私たちは見失っていたことに気づかされたのです。なぜ、長女は、生後2週間で、言葉を喋ったのでしょうか。今から16年前、それはとてもショッキングな出来事として、私たち夫婦の見守る中で起きたのです。まだ1日の大半を眠って過ごしているような、生後2週間の長女が言葉を喋ったのです。 それは、大人が話すようなはっきりとした発音ではないにしても、ちゃんと聞き取れるだけの音声を持っていました。彼女が最初に喋ったのは、ありがとうという言葉でした。2番目は、どうぞ3番目は、どういたしまして。何番に、どういう言葉が出てくるという研究もあるんですが、これは何を意味しているかというと、子供が最初に口にする言葉は、親が言う言葉を真似ているということです。だから、ありがとうとか、 どうぞというのは心を与えているわけですね。臨月になって私は日本語で必ずこう語りかけていたのです。ありがとう、どうぞ、どういたしましてその他にはお母さん、きれいという単語もほとんど同時期に喋り始めました。この言葉は私がいつも掃除を終えたり花を飾ったりした時はお腹の彼女に語っていましたし、生まれてからは彼女をお風呂に入れるたびに使っていたのです。 一般的に、乳児が言葉を話すのは、早くとも一歳前後とされていますので、生後二週間で話し始めたことはまさに驚異的でした。そして、生後三ヶ月目、単語の数は加速的に増えましたが、今度はセンテンスで話しかけてくるようになりました。例えば抱いて欲しい時には、日本語で、お母さん、ラッコと。また、その当時我が家には、ミスティという、プードル犬が、いたのですが、ミスティ。 走る、ミスティ、吠えると二語分で話ができるようになりました。さらに5から6ヶ月目になると、おまるの使い方を習得し、用を足すときは、はいはい、押して自分でそこまで行くようになりましたしまた、絵本に対してとても興味を示しました。私は娘のために、美しい絵本を何冊も買ってきては読んであげていたのですが、その頃になると自分で絵本を持つようになりました。これは、 私に本を読んでくれという合図なのです。9ヶ月目になると、娘は歩き始めました。そして、この時には、すでに文字を読めるようになっていたのです。体内教育で、4人の女児が全員 IQ160 以上になりました。入児期の知能や運動能力の発達の度合いには、かなり個人差があり、平均よりずっと早い時期に歩いたり喋れるようになる子もいれば、遅い子もいますので、 一概には言えませんが、この娘の成長と発達の速さが、いかに波外れたものであるかは、お分かりいただけるでしょう。そして、私たち両親が、毎日どれほど驚きと喜びで胸をワクワクさせていたかということも、私の育児日記は、どのページも簡単不付きでぎっしり埋め尽くされていきました。そして、それと同時に、妊娠中に夫が主張し、 二人で実践してきた体内教育に対する新たな革新が、日を追うごとに大きく揺るぎないものになっていったのです。もちろん、娘のこの驚異的なまでの発達は、ただ、の放しにしていて自然に身についたものではありません。真下や、お腹の中にいる時に話して聞かせたり教えたりしたことを、生まれたばかりの赤ちゃんが記憶していると決めつけるのは、あまりに尊敬かもしれません。しかし、 私たちは、長女がお腹の中にいる時から、愛情を込めて毎日毎日彼女に話してきたことが、きっと彼女の脳細胞のどこかにしっかりと刻み込まれているだろうことを信じて疑いませんでした。彼女が私のお腹の中で、聞き、感じ、そして理解したことは、生涯消えることなく、必ず彼女の人生を幸福へと導いてくれるに違いない。そういう信念のもとに、 私は、彼女が外の世界に出てからも、彼女に話しかけ、素敵な絵本を読んであげたり、あいう絵を教えることを続けました。娘が生後、これらのことを意図もたやすくマスターしていったのは、体内ですでに学習していたからなのかどうかは誰にもわかりません。ただ、生後わずか2週間で単語を喋り、3ヶ月後には文字にする能力を発揮したという事実は、 やはり体内にいる間に何かが作用したという解釈を導き出す以外に、どんな理由が考えられるでしょう。ひょっとしたら、それは遺伝や突然変異の類ではないかと思われる方もいらっしゃるでしょうが、私たちの場合には、そういった解釈はまず当てはまりません。というのも、長女の後に私たちは三人の娘を授かったのですが、彼女たちもそれぞれ、 少女が私たちを驚かせたに劣らないだけの能力を発揮したのですから。そして、この4人の子供たちは、皆160以上の IQ を持ち、天才と判定されました。このことは、全米の知能指数上位 5% の中に、4人が全員入っているということになります。なぜ、平凡な両親の子供たちが、皆天才になったのか。全米の優れた頭脳を持つ人々の組織である。 メンソの心理学者アピーサルニュー氏は、こうしたことが家族に起きる確率は天文学的な数字であり、数十億分の1です。と述べています。つまり、4人の子供が4人とも天才になるというケースは、遺伝ではほとんど考えられないわけです。